Cause We always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna k n o w I'm turning off my mind so I get by. I just wanna b e 今日からお楽しみます。イ 東京になんか、なんか、こっちの方が味がすごく濃くて、なんか、美味しい、なんて言うんだっけ。うん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 ちょっと。 よいしょ。今日は私の部屋でございます。綺麗、ここも広い。私の家よりはもう広くないかな。うん、そうかも。部屋は素晴らしいですね。なんか。すごい！ジャパニーズスタイルな感じもするんですけど、アンティークと未来月が。 部屋としてあとはねこのテランスっていうか、えっとこれバルコニーっていうのバルコニーではないんですけどあのねすごい素敵なんですよねこれでなんかあの母さの時はあの窓を開けてすごい一気に 息を吸って絶対気持ちいいですうわーなんかこうやここに泊まるのも楽しみですあと、えー、下にあの実はお風呂もありますのでそのあとはなんかそれを見てください 気持ちいいいや最高ですねこれ家にも欲しいんですねあとこれのおかげで抹茶味してますね超抹茶の匂いもするしちょっとね変な話なんですけどすごいもう抹茶のお飲み物みたいなって<笑>抹茶飲みたくなっちゃうんですねでもなんかすごい気持ちいいあとはね あのー、木で作ってるのはやっぱりいいですね。あの自然で囲まれてるというような感じです。いや毎日こういう風呂に入りたいないいね気持ち。 日本の朝ごはんはすごくヘルシーな感じなんですけどご飯の味がすごくライトででこのお魚とかちょっとちっちゃいのやつの方がすごく味が強いからなんか合います素晴らしいコンビネーションだと思いますイタリアの朝ごはんは全然違うんですねうん あーるー。 いいですね、もう絵になります完全に江戸時代に戻ってる感じもします<笑>いただきます。 I'm sorry. ここですここで す, すごい。 てみますえすごく濃い、おいしい、うんまあ、やっぱり味は違うんですね、とっちゃおいしい かっこい<笑>何だよただいまーすアモールただいますただいま<笑>すっごく眠たいから、全然おんやん<笑>はい、来て ておもちお全然 も, もう大きくなってるね君今回、あのー、福岡の旅に行ってみましたなんですけれどもあのすごくいい旅ができたのでいろんなの感想を、えー、教えたいと思いますまずは福岡の自然がすごく多くて、あのー、すごい空気は違うな 一番最初の1日目宗像大社の神社に行ってものすごく綺麗なお神社で初めて大吉の、えー、みくじで出ましたえっ<笑>大吉はすごい大吉はないんですよ今まではずっと悪くて大吉初めて神社の中で。 でちょっっと楽しかったんですよ<笑>なんか超嬉しくてワクワクして人はあのー、ものすごい優しいだなって思ったんですねなんかどこから来ましたのとかおばあちゃんからおじいちゃんから声をかけてもらってでその近くあの実は馬にも乗りに来ました<笑>馬は久しぶり乗りましたそう実は昔ちっちゃい時に あの南フランスの方であの馬に乗ったりとかしてたんですよでちょうど一番最後の、えっと、馬は白馬 だ, だったんですけど今回たぶん15年ぶりに白馬が出てもう運命だなって思ってたんですよいや奇跡くんというのはなんですけど超楽しかったで超かわ い, いかったで超高かったあーめっちゃ良かったでその えっと、馬に乗って道のところの方に散歩したりライドしたりとかしてでなんかもうこういう経験は日本で初めてだったのですごく楽しかったです宮地だ岳神社に行きましたで鞍神社はね狩りの道があるなんですけどそれはねすごかったんですよあのもう奇跡のようであの見れると思わなくて。 であのー、まあ神社もすごくあの綺麗だったしあのー、やっぱり食べ物は最高だったんですよね と, とにかく福岡の一つの大きな思い出は全部美味しかったです<笑>なんか食べ物もすごく美味しくて奇跡も良くて、あのー、人も良かったから、あのー、すごくいい旅ができて良かったなって思って。 思いましたであのまたこういう日本であの料子ができたらいいなって思うんですねなんかもっと日本を見つけたいもっと日本のためにしたいもっと地方に行きたいのすごい気持ちが大きくなってますのでまたなんかこういう仕事が増えたらいいなって思ってます。 はい、ぜひ福岡の方がいらっしゃればぜひコメントしてください<笑>あとは皆、えー、さんこういうところとか知ったりとかしてました私はね福岡一番最初はあの バンダイナムコ、その鉄拳のイベントに行ってたので、鉄拳の時はね、そのセンター、その福岡の街の中でしか見れなかったので、福岡はなんか、ものすごい大きかったんですね、<笑>思ったよりはものすごく大きくて、やめまでも行ってて、なかなかなかったの旅なので、なんかおしゃれ の, あのジャパニーズカルチャーが見れて、楽しかったです。 はいということでよかったら是非いいのボタンしてコメントしてくださいあと登録も忘れないでねはいありがとうございましたまた今度ねチャオあとツイッターとかイ s t a グラム m フォローよろしくピース 嗯 OK